どうも、カナダに留学中のコッシーです今日は一部の層からは絶大な支持を得ているマリファナ企画をお送りします yeah, thank you.、Okay. カナナダのマリファナ事情に関ししてお送りします。Track, まず一番初めにお話ししたいのはマリファナは悪いイメージを持ちすぎているということです私はこれまで 私のチャンネルに3本のマリファナの動画をあげたんですが、その3本ともですね、トップ3の人気商品になってますっ。っていうのも、チャンネル登録者が私、こんな人が登録してるよっていうのを見ることができるんですけど、全員ヤンキーが多い。でしかも留学生の友達もなんかこう、距離を感じるようになったんですよ。誰からも誘われなくなった。 じゃあなんでこのマリファナの動画の続編を作ろうと思ったのか私は最初日本にいた時マリファナの合法化には反対でしたでも私はカナダに住んでいろいろなマリファナを調べたりいろんなマリファナユーザーから話を聞いたりするうちにつれてですね考えが変わりましたマリファナは見直される価値があるというのが私の主張ですそこでカナディアンがどういうい 認識をマリファナに対してしてているのか特に人間にとっていいものなのか悪いものなのかという議論は非常に複雑な問題がありますなぜか人によってその効果が変わるからです皆さんもお酒飲まれたことありますよねタバコ吸われたことがある方もいるかもしれませんそれらのアルコールやタバコというのは全て脳に影響を与えますマリファナも脳に影響を与えますだからややこしいんです 人によっては毎晩アルコールを1杯だけ飲むことが健康的だとされるかもしれませんしある人にとってはいっぱ杯のアルコールでさえ体に害を及ぼすかもしれないこれは個体差で変わってきますよねタバコもマリファナも全く同じですつまりある人間にマリファナはいいか悪いかを聞くというのは全体像をつかむのには適していませんそこで 私は思いつきましたカナダの政府が発行している調査結果を皆さんと共有していきたいと思いますということで今回私が参考にしているウェブサイトはカナダ政府が発行しているカナダ .ca のウェブサイトよりカンナビスインカナダの調査結果をもとに皆さんにお送りしていますリンクは概要欄に貼っておきますので英文ですが読みたいという方はぜひ読まれてください、えー、まずこの調査はですね 2017年、えー、約9215名の16歳以上の男女にカンナビスに関してインターネットで調査を行った結果を皆さんにご覧いただきます約もう1万人ですよこれだけの数揃えばカナディアンの認識と言っても間違いないんじゃないでしょうかこの政府の調査結果と一緒に私の持論も含めて皆さんと考えていきたいと思います という こ, とでここまででチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録忘れずによろしく この調査の内容は社会的容認性マリファナがどれだけ受け入れられるかという質問です回答が5段階になってて完全に受け入れられる受け入れられるわ、えー、からないそして、えー、受け入れられない全く受け入れられないのような5段階で回答する形式になってますそれでは早速一番初めの調査結果を見ていきましょうこちらです こちらはアルコールマリファナタバコそれぞれの容認性を調査した結果ですまあアルコールは飲んでもいいよねマリファナは吸ってもいいよねタバコは吸ってもいいよねっていうのが容認性です一番高かった容認性はこの3つの商品の中でどれだと思いますか1位はこちらですじゃんアルコールが 56% を刻んでますう ここまでは多分皆さんも予想できたんじゃないでしょうかではマリファナとタバコどちらの方が容認性が高いのでしょうか見ていきましょうこちらですじゃんなんとマリファナの方が容認性が高い結果となっています うん、なかなか面白い数字が出てきましたね、うん、実はこの社会的容認性はさらにディテールが分かれてて1年以内にマリファナを吸ったことがある人と一生涯まだマリファナを吸ったことがない人で分けてアンケートを行った結果がこちらですどうこちらの数字を見る感じ総じてマリファナを一度吸ったことある人はアルコールもタバコもそしてマリファナも全て容認性が高くなってます 特にマリファナのことに関しては非喫煙者と比べると3倍以上の差が生まれてますねここからは私がこの数字を見た持論、まあ、独自の解釈にはなるんですがマリファナを一度も吸ったことない人はマリファナへの拒否反応が非常に高く一度でもマリファナを吸ったことある人はその容認性が上がっているという結果が見受けられます皆さんはこの数字をどう考えますか それに加えてマリファナを一度も使用したことのない人は健康体質だとも私は言えると思いますアルコールに関してもタバコに関しても全員容認性が低くなっています これは体に不健康なものは一切摂取しないというポリシーが根付いてるんじゃないでしょうか続いての調査結果は1年以内にマリファナを使用したことがあると回答した2650人に聞いたマリファナが精神的にまたは肉体的に影響を及ぼさないと回答した比率を皆さんにご覧いただきましょう調査した項目は3つです1つ目は仕事勉強名 2つ目が家庭、そして結婚面、3つ目が身体能力に関しての調査結果です。まず仕事勉強面を見ていきましょう、こちら、72% が影響を与えないと回答しています。続いて この数字を見るからにマリファナを吸ったことのある半分以上の人は影響がないと答えているんですがまあ、半数よりちょっと高いというところにとどまる感じですね逆を言うと 40% の人はこれらに影響があると答えているということになります 影響なしについてはこんな感じでした続いては前向きな影響に関して3つの項目が挙げられているのでそちらを見ていきましょう精神的健康面人生の質社会性に関してです数字はこちらです一気に見ましょううーん前向きな影響に関してはほぼ半々といったところではないでしょうか とここまではマリファナが何かいい感じに見えてるかもしれませんがもちろん回答した大半の人はマリファナは悪影響を及ぼすという回答もありますどういった悪影響があるのか見ていきましょうまず1つ目がモチベーション期待に対して悪影響を与えるというものそして記憶集中力注意力 そして思考や意思決定に関しても悪影響を及ぼすと回答している人たちがいます一番初めにもお話しした通りマリファナは脳みそに影響を与えます タバコもアルコールもそうですということでこのアンケートではマリファナが習慣化されるかという質問も一緒に行っていますこれ習慣化っていうのは中毒化とは全く違います習慣化というのはそれが日常的に自然に行われる行為のことを指しますそれでは回答者の何人がマリファナは習慣化されると答えているのでしょうか見てみましょうこちらです 77% の人が習慣化されると答えていますということで皆さんにはカナダ政府が行ったマリファナに対する調査結果をご覧いただきました少しでもマリファナに対する認識が海外のものと近づけばですねこれ幸いだと私は思ってますもちろん日本では大麻の栽培所持は大麻取締法違法行為になるのでやめてくださいでも もしかするといつか日本でもタイが解禁される日が来るかもしれませんダークサイドよりコーシーがお送りしましたは gopro 7 hero black vs iphone を使っ